はじめまして、北海道の大雪壇で山の道を直している岡崎哲三と言います。私は札幌市という都会で育ちましたが、約25年前に大雪壇で働き始め、今では山岳管理を行う会社を立ち上げ、いろいろな地域へ出かけ山の道を直しています。また、ボランティアが山岳管理に関わるきっかけを作るための会社も立ち上げ、 山山ををを利用すするる人が山を保護できるような仕組みを考えてて行動しています自然が好きで自然の中で遊ぶことが楽しみなだけの人間でしたが自然の中で働いてみると遊ぶことで自然が崩れていく様を目の当たりにしました自然を好きな人ほど自然を壊すことに矛盾を感じなんとかならないものかと考え 登山者へのルールやマナーを伝えたり自己流での登山道整備を行い試行錯誤を続ける日々が続きましたその時に出会ったのが金自然工法という考え方でしたこれは日本の土木コンサルタントである西日本科学技術研究所の福留修文さんが スイスでこの発想を学び日本古来の土木工法との共通点に着目し発展させてくれたものです2005年に北海道大雪壇で金自然工法の講習会に参加したとき金自然河川工法の話をしていただき川での施工事例を紹介してくれました自然の中にある石組みの構造を理解し それれを構造物とと、して取り入れること水生昆虫が住める環境にすることそれができた時全くいなかった魚が2週間後には住み着くようになったことなどを聞いた時言われてみればその通りだなぁと頭の中にスッと入ってくる感覚がありましたこの考え方を一言で言うならば 生態系の底辺が住める環境を復元させること自然が成り立つきっかけを作ることそうすればおのずと自然は成り立っていくという発想は今までと全く違った視点を持たせてくれました今までは崩れた部分を見てどうしたら歩きやすく直せるかという視点で見ていましたが崩れた原因を捉え 自然が自ら復元していくためのきっかけを作るという発想は、今までの人間側の視点とは真逆の自然側から見た視点という全く違うものでした。ですが、実際にやってみると非常に難しいのです。生態系を復元させるには生態系のことを理解しなければなりません。 石や木を組み上げるには高度な技術が必要です。最初の数年間は本当に何もできずに苦労しました。福留先生が言われた、自然の中に答えはある。自然をよく見て真似しなさい。という言葉を信じ、崩れた場所を見ながら、自然の中にある構造を理解し、そこで育っている植物や土壌環境を観察する日々が続きました。 3年ほど経った時小さな植物が育っている状況を見てそこにある土は周りから流れてきたものであることそして周辺の小さな石がその土壌を受け止めていることその小さな植物は溜まった土壌に根を張り土や小石を動かない状態にしているというすべてがつながっている状況を理解できた時視点が大きく変わるのを感じました 自然の中には大きく崩れた場所でも、そこから生態系が出来上がっている場所がたくさんあることに気がついた時、登山道のどんな崩れでも、きっかけさえ作れば、あとは自然が自らなっていくという感覚をしっかりつかむことができました。そこからは難しいという感覚はなくなり、自然を観察し真似をするという形が出来上がってきました。 ここまで来ると難しさよりも楽しくてしょうがないですね。今では自然の中に本当に答えがたくさんあるのが見えます。そしてこの施工を続けていくと、今までにない感覚を持つことができます。それは自然が育っていく感覚です。自然を育てるというのは変な言い方ですが、 登山道を直した場所から植物が育ち施工物と自然が同化していくと自分が作ったきっかけで自然が広がり始める感覚を持つことができますこれは今までの登山にはなかった感覚だと思います植物が育ったり自然が復元していくのは人間として良い印象を持てることだと思います特に 今まで登山が好きで歩いてきたけれど、それが原因で道が崩れているのを知っている人、要は自然や登山がとても好きな人には、今までになかった嬉しくなる感覚のようです。前に施工した場所はどうなっているだろう、植物は出てきたかな、という思いを持ちながらの登山はとても楽しく、その山がもっと好きになるきっかけにもなります。 そして崩れていた場所に植物の芽が出てきたときには言葉にできない感動があります一度この整備を体験していただいたほとんどの人がリピーターになってくれます近自然工法による整備はさまざまな地域でも行われるようになりましたほとんどの場合 一緒に作業する人は、地域の登山者やガイドさん、役場の人であり、土木工事関係者はいません。それでも長い木を運び、重い荷物を担ぎ、巨石を動かします。しっかりした指導ができれば、どんな人でも作業に参加できる施工方法だと思います。そしてこれらの作業を行うことで、地域の山を守るのに一番必要な、 この道は自分が直してていいるんだ、という感覚を持ってくれます。地域の人が土木業者任せではなく自然環境は自分たちで守るんだという思いこれは自然を保全する上で非常に重要な土台になる感覚だと思っています今日本の国立公園の登山道はしっかりと管理できているとは言えない状況です 保全される量よりも崩れる量が圧倒的に多く各地で登山道の荒廃が続いています管理している行政は登山道の崩れを直視できず予算もないこれらを守ってきた地元の人は高齢化し若者を呼び込むことも難しい利用はすれども保全はしないという状況が続いています 従来の土木工法ではたくさんのお金をかけても数年で施工物が崩れてしまいそれを繰り返してきたことを知っている山岳関係者は保全への諦めを持っている人もいますですがその中でも崩れずに残る施工であること現場周辺での資材を使い予算が少なく施工できることボランティアを活用できることなど 管理への希望を見出してくれる人も増えてきました。今までの土木工事主体の管理システムの中では動きにくいですが、現状解決への新たなシステムの必要性と、その方法としてこの発想が使われる可能性も高まっています。難しいですけどね。私は自然が好きです。 そして自然と人とが共生できる関係を考えています。現状では様々な考え方があり、自然を人間のために利用するべきという人、人が全く入らない方が自然は残るという人、地域の環境や自然の脆弱性を見ると、どちらも間違いではないと思います。人間の都合ではなく、 自然の状況に合わせて利用を考えることが重要だと思っていますでは日本の山はどうかこちらも鉱山帯や樹林帯で生態系が違い様々な環境があります細かく言うといろいろありますがしっかりと崩れないように管理されていれば人がある程度入っても自然は悪くならないように感じています そのある程度の利用者とはどのくらいなのかまたしっかりとした管理とは何なのかそのための予算や労力はどうするのかなど課題は多々ありますですが崩れる量に見合った保全利用者が払ってくれるお金で保全ができるようにする利用者もボランティアとして保全へ関わるという国立公園として当たり前のことができれば 人が来てくれることで良くなっていく山になると思っています近自然工法は技術として見られていますですが学ぶうちに技術の域を超えた発想を知ることができますこの発想に出会えたことは自然を学ぶものとしてとても嬉しく思います近自然工法で施工したとき来年はどうなっているだろう と考えます数年後はどういう風景になるだろうと想像しますいつか崩れなどない豊かな自然になってほしいと願います人が歩きやすくなればよいという見方ではなく自然の時間軸に沿った広い視野を持つことができました そしてこの技術が使えるようになった時終わりはないということにも気がつきました自然に近づけるという技術には完成形はありません自然の中には無数の構造がありそれを取り入れることには終わりがありません一生かけても勉強し続けられる仕事に出会えたことはとても幸せなことだと思っています 近自然工法の基本は生態系の底辺が住める環境を復元させることこれを人の社会に当てはめたとき山岳環境を底辺で支える人は誰だろうと考えますきっとそれは利用者であり地域の方々なのだと思いますその方々が楽しく誇りを持って動ける環境を作ること それができたとき、おのずと地域の自然に合った管理システムが出来上がっていくような気がしています。これからもこの考え方を深め、自然と人とが共存できる関係を模索していこうと思います。 成長ありがとうございました。